78, 日本語天気「78日本語天気」「78日本語天気」「1寒い」「1寒い」「韓国の天気はどうですか?」 韓国の天気はどうですかとても寒くて風も冷たいです。とても寒くて風も冷たいです。そうですか風に気をつけてください。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。に、ゆき、に、ゆき。ベトナムにもゆきがふりますか ベトナムにも雪が降りますかいいえ、サッパーでだけたまに見られます。い, いえ、サッパーでだけたまに見られます。サッパーに行ってみたいです。サッパーに行ってみたいです。今度、 一緒に行きましょう。今度一緒に行きましょう。三、つらら。三つつらら。ららあそこ見てつららだよ。あそこ見て、つららだよ。 え。不思議だね。え。不思議だね。つらら。初めて見たの。つらら。初めて見たの。うん。初めて。うん。初めて。